えこんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ターム B、えー、ターム A を使ったので、今日は B と C を使いますね。えー、2つこれを使って、えー、演奏していきたいと思います。だんだんボキャブラリーを増やす感じですね。えー、ターム B と C は僕は一つまあ 表拍が4つ以上続く場合は裏拍をバスドラムで演奏するというのが僕は自分の中でのまあルールにしているというか実際にねアメリカのワークショップとか行ってもドラムソロ叩くとみんなやっぱりアメリカ人でもまあこういうドラムソロする人は別に普通にいっぱいいるんですよでちゃんとワークショップに行くとあのーなんかそのそんな風にドンプレイ ディンガディンガディンガってプレイするとすごく格好が悪いから、えー、そうすクールじゃないからねだから、あのー、もっといろいろやり方があってねっていう説明をするんですねこれサックスの人でもドラムの人でもそうでやっぱりその感覚だけだとどうしてもこうそういうふうになってしまうみたいな感じがあってやっぱりもっとクールにしゃべるにはどうすればいいかっていうやっぱ方法を教えてくれるんですねで、えー、っとディンガディンガになりがちなのはこの 8分音符がこう4つ以上続くと「ディッカディッカディッカディッカ」日本でもボーンドリみたいになっちゃうじゃないですかなのでえっと4つ続く時は4つ目のところの裏拍の方をバスなんですでこれここにハイハット書いてあるでしょここにハイハット書いてあるからこれでもうあので基礎練習としてはもうハイハット踏んで 前回 A の時にもターム A の時もお話ししたかな。タカタトトト ト, トまあここまあクロスしていくのを変えて早い時は右左にでもいいし、えー、ともう全部右手で両手でも。 レレキーとかもよよく使うフレーズですよねこういうの多分マックス・ローチがやったんじゃないかなって僕は思ってるあのケニー・クラックだっていう人もいますけどこういうドラムスローでやってるのはマックス・ローチが先のような気がしますあのパーカーが大好きだったのでパーカーのフレーズをドラムで演奏したとするとっていうのでいろいろやってるうちにこれが定着してるんだと思うんですねだから本当にマックス・ローチこの のフレーズをすすごくよくよ使いますでこれタムに移動するタイミングがまた絶妙に本当に歌っぽくていいんですけど勉強違いがあると思いますで、えー、これを変形させるとこれは5ストロークロールになのでこれロイ・ヘンズとかもよく使うけど、まあ、フィリーとかもよく聞くじゃないですかこれフィリーの場合は両手同時にこうバズにしてるらしいんです要はタタタのプーラプーラにする まあこれ僕の場合はまあ5でっていうふうにするです。で5ストロークで分割にしてるっていうことねこのこのタタをこの要は16ボ音符4つにえ分割してる感じでこう押さえつけねこれ今の押さえつけで5ストロークの時も右右左ここでもう押さえつけて叩く。でないとなんかタタタとブラッになるのでまあこれやりたければいいんですけど基本は 最後押さえつけて上から叩くみたいなイメージですね。で押さえつけの場合これシンコペーションブックでこういう感じで演奏してもらうと練習してもらうとフィリっぽいドラムソローが簡単にできるかなっていう感じですね。でこれあのー まあ僕がいっぱいコピーしててやっぱもうマックスロッチもこれすごいひっくり返したパターン多いですねあと、えー、トニーとかはここハイハットにして、えー、トニーとか多分ポールおもちゃんがよくやるんですねえっ、ー、とをまあ ロイ・ヘインズがやり始めたという話を大阪さんから聞いたんですけどそのロイ・ヘインズ自体がバスドラを変えなくてライブやってたからバスドラの部分を全部ハイハットでやってたらすごく斬新な組み合わせになったとトニーはそれをずっと見に来てたから俺のライブを見に来てたからトニーがそれを真似し出したんだって言ってたんですが、まあ、この頃ちょうどね皆さん知ってるかもしれない放映コーディネーションっていう本があるんですよでそれがもうまさにバスドラとハイハット と入れ替えたようなフレーズがいいっぱい出てくるんですけどなんかこれが出始めた頃なんじゃないかなみたいなちょうど1950年代中盤からあたりぐらいからこういうことやる人すごい増えましたねでこれひっくり返すパターン、まあ、これハイハットに変えたりしても構わないんですがえっ、ー、とひっくり返すとタドタタだからえー、タバダブデビデデデデ デ, デ, デ, デ ダ, ダ, ダ, ダムタム タ, ムタダ ダ, ダ, ダ, ダ, ダ, ダ, ダ タ, ド タ, ドタドダタダタタダタタダタタタタダタタダタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ これだとどうしてもディンガディンガに聞こえちゃうじゃないですかだからタカタカタカタカタカダブディブディブディーダ裏っ顔のでこれ前回もお話ししてるんですけどこれ表白く場所にするとリズムに聞こえちゃうんですよなので 基本、裏拍をバスドラっていう風に、まあ、もちろんうまくやれば、えー、表に入ってもかっこいいところもあるんですけど、表拍にやると、えー、リズムパターンに聞こえちゃうんですね。なので、えー、メロディーに聞こえさせるため基本僕メロディーとリズムはちょうど正反対の位置にいると僕は思ってるんで、逆なんですよ。えっ、ー、と、リズムがバスドラが表、で、メロディーがバスドラが裏側になるとメロディーに聞こえやすいってことですね。まあ、大まかに言うとですよ。もちろん、もちろん、あの、細かい、えー、別の、あの、リズムが どんとかいいっぱいあるんですけど基本的には大まかにそう考えてもらえばいいんじゃないかなと思ってで B、C ともに裏がバストラムなのでその後休符でも大丈夫ってことは、えーまあ、ターム A と一緒ですね。なのでこれとりあえず歌ってしばらく休符にすればそれはそれでハイハットを踏んでればかっこいいのでなのでこういう感じで使ってもらえばいい。 ターム C に関してはこれですねちょうどこのハイハットがですねここの位置に来るので 1, 2, 3これね給付しててでやるとこれだけでかなりジャズっぽいドラムソロができるんではないか要は3連符を使うよりもまず 8分音符でしっかりメロディーが歌えるってことがすごい大事なんですねあのー、他の人のソロを聞いてもらうと分かるんですけど基本的に3連符っていうのは装飾音符ですこう駆け上がっていく時に使うだけで3連符をベースにしたアドリブっていうのはよっぽど燃え上がった時しか使わないですもうどんなアドリブ聞いてもらってもみんな8分音符の列で演奏します ドラムは簡単にこうロールで叩けちゃうからみんな叩いちゃうしまあそれは残響音としてとか長い音符があまりこう演奏できないからそれとして演奏する分にはいいんですけど基本その装飾音符ばっかりのドラムソロになってる人が非常に多いんですねでこれあの昔あのカスソラトって映画見たら、まあ、あのオペラ歌手になるためにこう男性の大事なものをこう切り落としてしまうっていうそ う, そういう昔オペラ歌手がいたんですけどそれお兄さんが作曲家でで お兄さんんの曲を歌ってるんだけどほんですごい超絶技巧で歌っててものすごくこうその時こう一世を風靡するんですけどその時にヘンデルが俺の曲を歌いなさいっていう話をしてた時に要はお兄ちゃんの曲は装飾音符ばっかりで作られてるきらびやかで受けはするけど装飾音符を取り払った何も残らないそういう話を、ね、するく自ンがあるんですよああなるほどなぁと思ってヘンデルとかはやっぱりその 単純なメロディーで装飾も全然なきらびやくじゃないけど心に残るっていうこれがすごく大事で自分の頭の中に浮かんだこの8音符ダブディーダダブってディーラとかそういうフレーズをドラムに置き換えて表現してるっていうそれに対してトゥルルルブディーブダブとか、えーえー、とダブってグデディグディグディーラとかこういわゆるそれをこう スピード感アップさせるためにこう装飾音符つけるのは構わないんですよっていう話ですね。なので、えー、しっかりメロディーを歌う。じゃあ、メロディーを歌うってどうすればいいかって言ったら、ちゃんと書いたりして歌を練習しないと無理ですね、えー。カラオケボックス行ってミスチルの曲歌ってよって言われても、一曲も知らなかったら歌えないじゃないですか。いや、ただ歌えばいいだけだよ。 みんな言うんでですすけど歌歌を練習しななないと歌えないとえねなので歌う練習っていうのは何かっていうとシンプルなものでちゃんとメロディーを歌ってちゃんと頭の中でメロディーを浮かべてやるってことですね手癖だけで何も考えずにバーってやってたら音が出てるみたいな演奏にならないようにしましょうということでございましたというわけで、えー、これ演奏例とはですねまずは、えー、全部8レーンのコード進行で1段目は B だけ使ってます。たまにちょっと変なのれてるかもしれないけど、基本 B だけで演奏してます。で、2個目は C だけで演奏します。で、えっと、前回の復習ね、ターム A、タドンっていうのと、っていうのと、タドン、タタドン、タっていうのと、タドンっていうのと、タドン、タ, トンタ、あと、タッャーンとか、タドン、タドンとか、タタタドンとか、っていう具合に、えー、まあ応用をしたりとか、 A, B, C 今日のターム B と今日の C と A と組み合わせて応用で使ってみてますが基本この3つのボキャブラリしか使ってないですそれだけでこんだけ歌えるようになるのでう皆さんそうドラムソロっていうと こ, れのこの絵の話の紹介をするとこれはいいからもっとドラムソロできるようにさせてっていうんですけどむしろこっちができればもう他に何もいらないって思うぐらい、えー、これでドラムソロ全部できちゃいます 結局パターン一緒になっちゃうじゃんって言うんですけどそれって僕頭の中にメロディーを浮かんでたら多分音量の変化が使うんですね多分そうするとなんかこう音程がなんかあの僕の他の YouTube でやってますが「ドゥダダッダダダダ」っていうのもこの音量の違いでこう アクセントがつくんですよそうするとちゃんとメロディーっぽく聞こえるんですね。それと一緒で、やっぱりこういうシンプルなフレーズだと強弱がしっかりこう集中してできるんで、そうすると自分のメロディーに合うように全部フォルテで叩かない。えー、まずは、えー、メゾフォルテとかメゾピアノでスタートしてみて、そうすると幅がいっぱいできますから。大体いい皆さん、こうロック系から来た人ってみんな全部このフォルテッシモからいっちゃうんですね。じゃなくてまあその 高さを、えー、30度ぐらい。こっから始めてください。よは。こんにちは、ぐらいの感じで。どうも、えー、昨日何あったみたいな。おはようーみたいな感じでスタートすると、この後テンション続かないでしょ。だから、あのー、こんにちは、みたいな。おはよう。 これはもう本当あのベニーグリーンのワークショップとった時にすごい言われましたねあの最初から最初からテンション高すぎだおはよう朝おはようって言っておはようって言って、うん、あの昨日どうだった昨日あテレビ番組いいのあったよねーみたいな感じで喋ってるのにおわ今日も楽しくいくぜーって言ってると弾くじゃんみたいなそういう演奏をする人が多いって話をすごくしてましたねなのでえー、音量とか 表情とかに注意してパターンを増やすんではなくて、えー、パターンを一つにしておいていかにこう表現力をつけていくかっていうところをいろいろやってみてください。ジャズにすごくマッチすると思います。えー、良い役者さんっていうのはボキャブラリーがたくさんあるわけじゃないんですよ。良い役者さんっていうのはありがとうとかさよならって言葉を何千種類も使い分けれるわけですよ。だから人が こ, このタイミングであ、その声色で言うんだ、ぐって来てやられちゃうわけですよ。 で、その、いろんな知的な感じの人でも、こう、組み立てていって、最後に、そっと言う言葉、コルトレーンなんかもそうですけど、こう、ものすごく難しく組み立てて、一番最後に言いたい言葉、一番シンプルなフレーズだったりするんですね。なので、やっぱりこう、 シンプルなフレーズに自信があるから他のものが足せるわけで自信が な, かなくてこう難しいフレーズばかりを繰り出してしまうと結局最終的には相手にはあまり伝わらず自分もなんかこう何をしていいかわかんない感じになってしまうんではないかなっていう感じがしますあの意外となんか、うん、こういうシンプルなものだけでやってみようとするとそういうのってあこういうことかってすぐわかると思うのでぜひトライしてみてくださいそれでは、えー、最後に全部この、えー、演奏例をね えー、とこの ABC 組み合わせ応用っていうのはこの下の段ね1個目は、A、B の B1 個目は C の B でどんどんテンポ上がっていって全部のテンポでやってるのでいろいろ見てみてあこういうことかって分かってもらえばいいかなと思います、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました